先月からですね週1回のペースで茨城県古河市のブラク田んぼをやってるんですけどもその動画の中で話題にしてるブラク解放愛する会がどうもそれに反応したみたいで。 愛する会というかね、この小賀氏が反応したんですね。これ4月15日の、これ、イーパって書いて、結局って読むそうなんですけども、これ、部落解放、愛する会の機関誌なんですね。これにこんなことを書いてあります。4月14日の午前中に、室長の石井博一氏から電話連絡があり、これ、室長っていうのは、小賀氏の人権男女共同参画室の室長ということですね。 古、え、河、ー、市内のある地区を、ここが童話地区であり、まる生が関係者であるかのごとく、独り言を言いながら歩き回っているのが、YouTube に流されていると、まあ、これについて、古賀市が県だとか法務局に連絡して、でそれで金子書記長、これが、えー、愛する会の書記長ですね、その人が YouTube を見たと。 感想としてはけしからんということですね。旧総和町の関係住民は特にネタコを起こすな主義の人がほとんどであると言っても過言ではありません。自分自身がカミングアウトすることは何の問題もありませんが、全く関係ない他人が個人情報を暴露することは許されることではないし、犯罪であってこの現実はブラック問題す、すなわちブラック差別です。最後に。 ブラック差別の完全解除に向かって命を落としたブラック解放運動を展開してまいりますとか書いてるんだけどもまあ勝手なことを言ってるなぁと思うしやっぱ行政の対応って異常なんだなっていうふうに思います最初の方からもう突っ込んでいくとなんで古河市のね役所がこの愛する会に連絡する必要があるんですかこの金子書記長さんってね 他調べてみると、なんか自分、ブラク出身じゃないって言ってたそうですね。で、愛する会って、もただ一民間団体で、で、ここに旧総和町は、ネタコーコスナ趣里の人が多いがほとんどっていうけど、これ、総和町に限らず、こう、茨城県でブラク問題なんかにそもそも関心を持ってる人少ないんじゃないですか、どこがブラクかっていうのもね、そんな明確に知ってる人なんてほとんどいないですよ。うん、分かってるんだったら、じゃあもう、解散したらどうですかね、愛する会。うん ネタコを起こすな主義の人がほとんどなのに、こういう童話団体っていうのが存在して活動してってね、命を落とした解放運動展開っていうこと自体がおかしいし、こういう何の指示もされてない団体にいちいち役所がこう配慮してね、連絡するっていうのがおかしいし、この法務局だとか県が動くっていうのもおかしいなことです。だから、えっとね、このプラクタンボがいつ来るかっていうことで、なんかこう、県だとかね、他の自治体も茨城県、 戦々恐々としてるみたいな話も聞くんだけども、無視すればいいと思いますよ。それこそ。あの、学校のいじめなんかを、こう、教育委員会とか、握りつぶすような感じで、あの握りつぶして無視したらいいと思いますよ。だって何の実害もないんだから、むしろこうやって大ごとにしてね。 法務局だとか県に連絡するから、そこの役所の人がね、こういう何の生産性もない、むしろ害になるような仕事をね、税金使ってやらないといけないわけで、こういうことをやってることは実害であって、何もしなければ何の実害もないわけです。だからね、これ皆さんね、あの、特にね、こういう茨城県内のも、特に行政のトップの人とか、よく認識してほしいんだけども、無視しましょう。 愛する会とかね、なんか行ってきてもね、無視してね、あの、役所から追い返してください。あれこれあれこれね、しつこく行ってきたらもうね、不退去罪でね、警察に行ってやればいいですから。な無視したらいいんです。この記事、ついでになんかね、金子書記長講師として招き、人権童話研修会を開催しましたとか言って、結構ね、茨城県内の役所がやってるんですね。こんなのね、 地元の人知らないと思いますよ。だから、関東ってあんましブラック問題ね、ないって言われてるけど、やっぱがっつりこうやってね、行政にね、食い込んでるところは食い込んでるんですよ。愛する会についてね、いや、びっくりしたんだけど、調べてたらこんな画像上がってましたよ。これね、えー、茨城県の網町っていうところなんです、なんだけども、4年くらい前これ、役場の駐車場にこんな車止まってたそうですよ。これ、ブラック会を愛する会のこ車です。 僕似たような他にも写真で見たことありますね。2012年にもつく未み市でこんなの泊止まってたそうですから、すごいでしょこれこういう黒い登り立てて、明らかにしろ。差別者球団する。なぜビビるって言って、これ、もうこの雰囲気からして、もう 反, 反社会団体そのまんまじゃないですかこれ。なんか右翼の改善者みたいでしょこれ。なぜビビるって言うけど、もうこの佇まいからして、なんか役所をビビらせようっていう、 疑満万じゃないですか。で、役所がビビった結果がこれなんですよね。こうやってわざわざこの、その部落とは何の関係もないような一団体に、こんな連絡してきて、特別な配慮をして、こう、役所も研修会してるわけでしょ。おかしいじゃないですか。うん。まあ、このことをきっかけにね、うん、茨城県の方々、特に茨城県のね、部落の方々、小菓子のね、んぼ先の方々なんかも、こういう実態があるんですよっていうことをね、 よくね、知った方がいいと思います。で、ネタ子を起こすな周期って悪くないですからね。うん。ネタ子を起こすなっていうことは、こういう団体もね、もう無視しないといけないんですよ。だから皆さんね、こういう団体っていうのは無視しましょう。で、役所なんかもね、本当は無視するべきなんですよね。だから、もうトップのね、市長の方とかね、 うん、そういう役職の方々はね、こういう団体を無視すべきだっていうことでね、無視しても何の問題もないんだっていうことをね、ちゃんと意識を持っていけばいいと思うんですよね。ということでね、今日はこういうことがありましたというご報告でした。